聞こえるそこは過去の世界オーバーダイブ装置がアヤの意識を過去に送り込んだ1年前のサクリファイスバベルが出現したライブハウス付近のエリアだアヤは今衆軍兵の意識に潜入してる体は CTI に残ったままだけどね移動を開始するブランクのナビに従え忘れるなそこはすでに戦場だ サクリファイス事件で出動した部隊は全滅した。注目されるのは、ディーパーと呼称される大型ツイステッドとの遭遇報告だ。過去を変えるにあたって大きな障害となることが予想されます。まずは、ディーパーのデータを持ち帰ることを最初の目標とする。最終目標はバベルのコア、ビッグオーブの破壊。素人、おさらいをするぞ。 が接近特訓のせいか見せてやれ 他人の意識に潜入するアヤだけの特殊能力潜入のターゲットとなる人間を次々に乗り換えて常に有利な位置で戦うんだ ディーアヤや戦術的に利用できるタイプの遮蔽物もある。近くにオーバーダイブして攻撃を防ぎながら戦う。忘れるな 大規模な光線が起きた場所ですツイステッドの数は想像以上ですクレイ教官の出番だな映画しろと正面からやり合っても勝ち目はないオーバーダイブで敵の死角に回って叩き潰せ